皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏でございますえ。今日はレンズのレビューでございますえ。こちらにございます。はい。タムロンさんから発売されたソニー E マウント APS-C 用の超広角ズームレンズ11から 20mm の F2.8 ですね。これのレビューをしたいと思います。タムロンさんの超広角ズームレンズで 以前にあの17から28の F2.8 っていうレンズをレビューしました。えっ、ー、と、こちら2個あったのかな ?2 個動画作りましたね。17から28の F2.8 はソニーのフルサイズミラーレス用のレンズでしたけども、こっちは APS-C 用のソニーの E マウントのレンズです。これもすごいお買い得なんですね。やっぱりね、10万切ってんですよ。 10万来てる値段で買えるんですよね。こういう超合格ズームレンズってやっぱり手頃に使いたいなと思っても値段が高いのが多いじゃないですか。そんな中でこんな、ね、良心的な価格で発売してくれるタムロンさんは本当ありがたいなと思うんですけども、まあこれ実際使ってみて、えー、星空撮影に関してですね、適性はどうなのかということで検証していきたいと思います。それでは行ってみましょう このレンズですね、実はね、6月にもう借りてたんですよ。なんですけど、梅雨じゃん。で、すげえ天気悪いじゃないですか。で、私も、めちゃめちゃ忙しくてですね、なかなかその、じっくりこのレンズで撮影をするっていう時間が取れなくて、こんなタイミングのレビューになっちゃいました。はい、こちらがそのレンズです。え、今回は、この α6600 につけてですね、レビューをしていきたいと思います。え、成沢さん、α6600 持ってるんだっていう方、 いらっしゃるかもしれませんが、今回はですね、グーパスさんを利用しました。グーパスさんっていうのが、カメラ機材のサブスクリプション契約ができる会社なんですよね。え月額いくらっていう契約をして、いろんな機材が借りれるというようなサービスを提供してる会社なんですけども、まあ、グーパスさんの紹介をまた今度やるとして、今回はそのグーパスさんから借りたカメラボディを使ってですね、レンズのレビューをしていきますんで。はい、じゃまずつけてみましょうか。 はい。レンズをつけた状態は、こんな感じでございますね。11から20ミリのレンズですんで、APS-C サイズだからかける 1.5 なんですね。ということは、16ミリから30ミリの素通しの F2.8 のレンズっていうことになりますね。これはですね、こう、えっ、ー、と、ズームする、えー、広角にすると、今これ20ミリの状態で、えー、一番広角11ミリの状態にするとこ、こう、レンズがせり出るような、 感じになります。で、ここがピントリングという感じですね。全体的な作りはですね、過去に紹介した 17-28 の F2.8 と、えー、そんなに変わんないです。大きさとか重さとかもほぼ変わんなくて、ほとなんかボディが変わっただけっていう感じがしますね。えー、フィルター径は 67mm です。ここも同じですね。フィルターの使い回しができる。で結構タムロさんね、こうやってフィルター径統一して色々作ってくれるんで、フィルターの使い回しがしやすくてありがたいですよね。 じゃあ、いろいろ撮ってきましたんで、実際に星空などを見てみましょう。 はい。それでは色々見ていきたいと思います。えー、まずはこの画像で星空適正を検証していきたいと思います。で、これ海岸で撮影したんですけど、あのー、撮影、行きたかった撮影場所がですね、交通事故があって行けなくなっちゃって、仕方なく近場でとりあえず撮ったっていう写真なんですよね。えっ、ー、と、下の部分がこうオレンジ色のはこれ街灯の光です。光以外ですね。 はい。まあ、それはいいとして。じゃあ、星空の画像を見ていきましょうか。ちょっと見やすくするために、まず、えー、シャープ、切って、ノイズがシャープになるんだよね。ちょびっとだけノイズリアクションかけます。はい。こんな感じでいきましょう。じゃあ、まずは中心像からいきます。中心像をピッっ見てみると、おいいじゃないですか。なかなか、鋭いですよ、なかなか。はい、中心像。 で、問題の周辺像ですね。これ真ん中と周辺の星が均等に、いかに均等な星で撮影されているかっていうのが、まあ、星空適正の見るポイントですね。じゃ、右上行きますよ。あ、まずまずじゃないですか。これ10万以下の超広角レンズ16、えー、16mm ですから、超広角レンズですから、あのー、こう、中心像と比べるとね、こう、なんていうか、ここと、 この右上を見比べると、ちょっと星がね、ぽっちゃりしてるというか、若干そのピントが甘くなってるの分かりますかねはい。まあこれはね、あのー、値段考えたらまあしょうがないかなって感じですね。それよりも、真ん中のその丸い星が周辺にあっても、あんまり崩れてないっていうのがいいですね。まあ、ダメなやつはですね、ビヨーンと伸びるんですよ。そういう意味では全然いいんじゃないですかちょっとこう、ピッとこう、なんていうかこう。 なんか、十字みたいな線入ってますけどね。これ 200% で見てますから。10倍以上で見てるんで。って考えたら、いいんじゃないですかね。ね。じゃ左上も一応見ておきますけど。まあ、左上もそうですね。左上の方が、あの、ちょっと流れた感じにはなってますけど、まあほ、ほぼ変わんないですよ。200% これだったらパッと見た感じほとんどわかんないですよ。あの、17-28 の F2.8 フルサイズミラーレス用の、まあ、 えっ、ー、と、比較的安価なレンズ。も、ま、う、あ、そっちの方も値段考えると結構良かったんですよ。なんですけど、こっちの APS-C 用の今回の11から20の 2.8 もなかなか良いですね、値段考えると。だから、こう10万以下で手頃に買えるレンズで、まあこういう真ん中から周辺までほぼ均等で星が取れるようなレンズっていうのは初心者の方にはすごく良 い, いですよね。 でまあ、星の写真はまあこれで結構いいですよっていうことにしておいて、えっ、ー、と、次にですね、昼間の風景の写真見てみましょうか。昼間の風景の写真。これかなうん。実はこれさっき画像処理したんですけど、えっ、ー、と、これですね。まあ、このレンズの特徴っていうのがちょっとあったので、ご初期化してみてみたいと思います。今、こう水平を直した状態なんですけど、 終わりますちょっと樽型になるんですよ、これね。湾曲したような感じに映るんですね。まあ、安価な超合格レンズなんで、まあ、この辺はしょうがないのかなとか思いつつも、これですね、あの、今使ってるソフト、えー、Adobe の Photoshop Lightroom Classic っていうソフトですけど、こレンズプロファイルっていうのがあるんですよ、ここに。はい、ここですね。レンズプロファイル、レンズ補正っていうところにあります、はい。これですね、レンズプロファイル補正チェック入れると、 このタムロの1120から F2.8、11から20の F2.8、このレンズのデータってもう入ってますから。で、これを適用すると、わかりますかねこの樽型がちょっと収まります。で、もうちょっとまっすぐにしたいなーって場合は、まあ、さらに追い込めるんですね。ここの歪みってやつがあって。これを、ギュッと上げてやる。そうするとまだ強めれます。 大体これででるんです ね,、うん、なってますねほぼまっすぐになります。まあ、こういう風に直せるのでやってみてくださいというお話でしたね。まあ私基本的にあんまりおかしいレンズだと動画で紹介しないんで私のが動画で紹介するっていう時点でそこそこいいレンズなんですけどねやっぱねこのタムロンの11から20の 2.8 も結構あのいいレンズでした。これソニー E マウント出てるんですけど あの、富士フィルム用で出してほしいなぁ。出してくれないですかね、タムロンさん。11から20の 2.8。まあ、ここまでの広角レンズになると、富士フィルムユーザーって8から16の 2.8 ってめちゃめちゃ高いレンズしかないんですよ。だからね、富士フィルム使ってる人が超広角レンズで星を撮ろうと思った時に、どうしてもその値段のハードルが出てくるんで、このぐらいのやつあるといいなって思うんですよね。タムロンさん。 富士フィルム用、ぜひご検討いただければと思います。じゃあ、この後は、えー、このレンズで撮った、えー、作例ですね。おいくつかお見せしたいと思います。どうぞ。 はいいかがでしたでしょうか結構コスパのいいレンズですね、うん。ソニーってどうしてもフルサイズのイメージが結構ありますけど、まあ、今回この α6600 使って思いましたけどなかなかいいですね。動画も綺麗ですしあの写真を撮るにもいいですしスターイーターっていうその多分ノイズリラクションが強くてえ細かい星が消えちゃうってその現象が APS-C のカメラには見られなかったので、えー、ビシッとこう。 星が細かい星がピシッと集まったような星らの写真を撮りたい人とかにはいいでしょうねっていうふうに思いました。はいというわけでえ今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ。したっけねしたっけしたっけ